全国1億2000万人の千夜一夜物語ファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今回から数回にわたってこのアラジンストーブをレストアしちまおうと思ってますまずは分解ですね天板は半時計回りに回せば外れます<笑>ネジが固着してるので 潤滑スプレーを拭いておきましょうネジを外す順番思いっきり間違ってます最初は上部リングを止めているネジから外してくださいその後このいか耳のネジですよね まあバラすだけなのでどっちを先に外そうが別に構わないんですけどやっぱりこの辺はきちんと構造を見ながら外すべきだと思いますほらいか耳を結構強引に外しちゃってますよね<笑>そして結局いか耳をうまく外せなくてジョーブリングのネジに取り掛かります ちなみにこのいか耳ですがこれはアラジン J38 型のみについているチムニーガードです今回の動画は私の覚え書きも兼ねてますのでちょっと長めですご了承ください動画撮ってないとね組む時どうやって組むんだっけなーって 分かんなくなっちゃいますからね。 ちょっと向こう側になっちゃって見づらいんですがアラジンのストーブって抜け止めワッシャーが多く使われてますこの抜け止めワッシャーって粗く扱うとすぐ壊れちゃいますので注意が必要です ここドライバーで緩めようとしたらなめちゃいそうなんですよねなのでネジザウルスで緩めますチムニーの内側にナットがついてますので表のプラスネジを回すんじゃなく裏側のナットを回してますこの方がうまくネジが外せます この耐震装置ののの外し方結構知恵の輪ですこのチムニー押さえの板もそうなんですが結構きちんとボルトとこのプラスネジのボルトとナットで止まってます今だったらねビスで止めちゃうとこなんでしょうけどねこの辺も作りの良さを感じさせますねネジのところは ボルトトとナットピンの部分は抜け止めワッシャーって感じですねはいフレームからチムニーが外れましたこういう部分を動画に撮っておくと組む時にあこうやって止まってたんだっていうのが分かりますよねまあいわゆる一つのデジタル微暴録です ここも抜け止めワッシャーで止まってますねワッシャーを壊さないように慎重に分解しますここのネジも裏からナットで止まってます新しい J39 型とかだとここはビスで止まってるようですね知らんけど<笑> このマイカは磨けば再利用できそうですねそして今日一番の難所チムニークリップの取り外しですこれうまい取り外し方ないんですかねドライバーでグリグリやっちゃってるんですがチムニーに傷がついちゃうんですよチムニーは放浪仕上げなので傷つけたくないんです 再塗装とかかできませんからね仮に塗装できたとしてもこの色の耐熱スプレーは売ってませんほらこの錆びてない部分は今回チミニークリップを外すときに傷つけちゃったとこです気を取り直していきましょうこのアラジンストーブレストアは本気でちょっと マジきれいにしたいと思ってるので全部ばらしますこの内円盤ですが固着しちゃってるのでパーツクリーナーを吹いて様子を見てみましょうパーツクリーナーを吹いたら芯は動くようになりましたね でも内円盤は取れません次は潤滑スプレーを吹いてみますパーツクリーナーや潤滑スプレーが浸透する間に灯油の残量計や給油口の蓋を外してしまいましょう。 まだ取れない<笑>はい最後の手段キャブクリーナーです、まあ、これかけりゃ取れるでしょう お取れた<笑>キャブクリーナー恐るべし続いてシャフトを外します。 この芯の繰り出し機構ですが結構便利みたいですね現行の J39 にも採用されてますよね続いて関心機を外します。この関心器を先に外さないとシャフトのラチェットの部分が外れません そのまますぐに外さないでどうやってついてたんだっけなーなんて考えながら外していきましょうこれも大事な録ですこのアラジンストーブは J38 の後期型なのでこのラチェットの部分とこの根元の今外そうとしている部分これ感震器のバーがガツンって当たる部分なんですがここが金属製になってます 前期型はプラスチックで結構割れちゃうみたいですね。 これですこれがアラジンブルーフレームの肝清流版ですこれを外すと青い炎になりませんそしたらヘラでこじって真の街灯を外します この街灯とか内円盤は真鍮なので磨くと綺麗になりますよね。 芯を外したらシャフトを抜くんですが、この芯の先についている小さなナット、このナットは逆ネジです。右回りで緩むタイプのネジですね。芯を上げ下げするギアは純ネジです。はい、シャフト抜けましたね。これがギアです。 ギアが緩むと芯が上げ下げできなくなってしまうのでギアの先に逆ねじのナットがついているっていうことですねはい分解完了てかもう一台あるんですわ<笑>これからこいつもばらさないとそれでは またねー<笑>楽しい自転車。<笑>